えー、始めます、えー、とアノテーションハブについて紹介します。えー、この話は、えー、データをバイオコンダクターに登録したい人は多分全員関係ある話で、まあ、なんか登録の仕方がいろいろあるんですけど、まあ、その中でも一番新しいやり方で、向こうが多分推奨しているものです。えー、とデータのパッケージとして、 えーとまあ、バイオコンダクターではアノテーションパッケージっていうふうに言われるんですけど、えーとまあ、これまでどういうふうにそういうデータをバイオコンダクターに登録してたかっていうと、まあ、実際にこういう、えー、とパッケージの中に、データを格納して、それをバイオコンダクターに登録してで、ユーザーはそれをダウンロード、インストールして使うということをやってきました。 例えば、OGHSEGDB っていうのは、ホモ・サピエンスの遺伝子のアノテーション情報ですけど、その内部のインスト・エクストデータ、OGHSEGDB、SQLite っていうのがデータの本体で、この中で、例えば、これ、SQLite なんで、SQL 文が打てて、この中で、例えば、セレクト文とか打つと、中にどういう情報が入っているのか見ることができます。 で、こういうふうになんか遺伝子の情報として人員インフォっていうテーブルが入ってたり、あとデータのメタ情報っていうのがメタデータっていうテーブルで格納されています。で、このスタイルは長く続いていたんですけど、ただ問題としては、えっ、ー、と、まあ、データが大 き, 大きいので結構 0.3 ギガぐらいあるので、えっ、ー、と、ダウンロードに時間がかかるっていうのと、 自分が使わなくても、自分が使いたいパッケージが、こういう大きいサイズのデータを依存パッケージとして持ってると、まあ、ついでにこれまで、こういう で, で, でかいデータまでダウンロードしないといけないっていうので、うん、バイオコンダクターのパッケージのダウンロード時間が全体的にこう遅いっていうのが問題になっていました。 で、えー、アノテーションハブっていうのがそこの問題を解決しようとしていて、2013年から、えー、バイオコンダクターの 2.12 から、えー、導入されているんですけど、えーまあ、コンセプトとしては、こういうデータを格納したパッケージを配布するのをやめようとしています。まだ全てそれができているわけではなくて、段階的に廃止する予定で、えー、まだ過渡期なんですけど、で、なんか ちょっと中途半端な立ち位置にな る, あるパッケージもあって、えーと、アノテーションハブ化されてるし、こういう個々のデータを配布することもやってるような、えー、両方やってるようなパッケージもいくつかあるんですけど、アノテーションハブ化すると、えー、先ほどのデータとか、メタデータっていうのを SQLite にすべて格納してたのを、えー、分離して、データ部分はまずクラウドに置く。 まあ、具体的には AWS の SC バケッツに置く。で、メタデータは、えーと、そのメタデータを格納するためのだけのパッケージ、まあ、ここではカラーパッケージといいますが、まあ、その中に入れて、えっ、ー、と、登録するっていうことをします。で、ユーザーは、えっ、ー、と、なんか本当にそのデータを使いたいときに取りに行くっていうことをしていて、 えー、とパッケージをインストールするときにその依存パッケージとしてそういうでかいデータを取るっていうことはしないので、まあ、この話がす全体的に行き渡ればバイオコンダクター全体 の, そのインストール時間が早くなるはずですという話ですであとなんか最近のバイオコンダクターは結構進んでてなんかキャッシュの概念とかも結構取り入れてるので1回取ってきたデータは えー、ともう一回、えー、と取得しに行くっていうことをせずに、まあ、キャッシュにあるならそれを使うっていうこともなんか自動的に裏側でやってくれたりしますしあとアノテーションハブでその定期的にスナップショットを取っているのでなんか古いデータもアーカイブ化されるので、えー、となんかデータ解析のコードの再現性っていうのは結構 Docker とかワークフロー言語とかで進んでたと思うんですけど なんか デ, データベースの再現性ってなんか結構いまいちな印象があるんですけど、まあ、少なくともアノテーションハーブに置かれているデータはえ、バイオコンダクターのバージョンのこのスナップショットのものを使いましたっていうのを、まあ、どっかにメモっておけば、まあ、えー、と後でそれを再現することができるっていうのがあるので、まあ、そういうところでもまあ優れていると思います。で現在、えー、5万515レコード。 登録されていますでいろんなデータ形式が、えーね、えハブに置かれています。あで、えーと、ちょっとややこしいんで、アノテーションハブって言ったときに、このクラウドサーバーのことを指す人もいるし、このアドのパッケージのことを指す人もいるんですけど、あとこのカラーパッケージのことも、えー、とアノテーションハブ化されたパッケージみたいな感じに言っちゃうんで、アノテーションハブって言ったときに何を指しているのかが。 や, やこしいんですけど、えーままあ、クラウドサーバー、アノテーションハブパッケージ、カラーパッケージみたいな感じで、えー、言っていこうと思いますで。アノテーションハブに関わるパッケージっていうのはすでにたくさんあります。で、アノテーションハブの、えー、ページのこの depends on me、imports me、suggests me っていうのが、まあ、依存 パッケージとしてアノテーションハブをつな、えー、げているもので、Depends と Imports はそのパッケージの機能としてアノテーションハブを使っているものです。Suggest っていうのは、えっ、ー、と、えーまあ、エグザンプルとかテストとかビネットとかそういうところで使っている程度の、えーまあ、付き合い方をしている感じですね。ちなみにその Depends と Import ってなんか違いが結構わかりづらいと思う人もいると思うんですけど、なんか R でパッケージ作るとディスクリプションファイルの中でこういう d e p e n s タグと Import タグっていうのがあって、依存パッケージはどっちに書くのかって悩む人もいると思うんですけど、自分は d e p e n s には R 以外は書かないですね。えっと d e p e n s っていうのは 例えば、これ s c s o r パッケージのディスクリプションですけど、s c s o r をライブラディ関数で読み込んだときに、えっ、ー、と、その後になんか結構メッセージが出てきて、ついでに ロ,、えー、ロードするパッケージとかも、えー、まあ、あると思うんですけど、なんかそういうなんか一緒にロードしてほしいものっていうのは depends に書きます。一方で imports っていうのは、 えっと、ネームスペースファイルっていうところにインポートでなんかこのパッケージのこの関数を使いたいっていう風に書く場合はインポートです。なんでまあ微妙にそこら辺違うんですけど、Depends、まあ、に書くとちょっとロードが遅くなったりとか、あと同じ関数名を使ってたとき、こう後から上書きされちゃったりとかいうトラブルがあったりするので、僕はほぼ Depends 書かない派です。 で詳細はここのリンク先を見るともっと詳しい話があります。で、えっ、ー、と、話を戻すと、アノテーションハブとどういうふうにこう関わってるかっていうのが何パターンかあって、アノテーションハブの関数を内部やドキュメントで使っているようなものが、ここの、こういう赤枠のもので、 え、まあ、そ多くは、そのアノテーションハブの中のクエリー関数っていうのを使いたくて、依存パッケージとして取り組んで、取り込んでいます。なんで、まあ、データ部分を解析に使いたいようなパッケージっていうのがまずあります。えー、僕の SC t e n s o r もそうです。で、あとはアノテーションハブにデータを登録したいっていうことでパッケージを作ってる人たちもいて、これがま、今日の話と関わる部分ですね。で、えー、メタデータ、 に関するメタデータ CSV ってファイルを内部に置いてるだけのカラーパッケージっていうのがこういうもの で, で、カラーパッケージプラスアルファーみたいな感じで、その、そのアノテーションハーブに置いたデータにえーとアクセスするための関数とか、なんか独自の挙動させるためのクラスを定義しているとか、そういったプラスアルファーの部分も実装しているパッケージというのがこういうものです。 でまあ、結構こういうのがたくさん、えー、もうすでにあります。あ, あと、似たようなもので、エクスペリメントハブっていう、えー、パッケージがあります。アノテーションハブとエクスペリメントハブの違いっていうのは何かっていうと、これはアノテーションパッケージとエクスペリメントパッケージの違いそのものなんですけど、えーまあ、僕らがデータを登録するってなった場合、まあ、ほぼアノテーションパッケージだとは思うんですけど、 エクスペリメントパッケージっていうのはも う, もうちょっと特定の実験データとか、なんかイメージとしては論文のサプリとして、えー、なんかデータを添えるようなとき、イメージで、なんか汎用的な感じではないんですよね、こっちは。なんか本当に特定の解析ツールで使うとか、なんかそういうようなイメージなので、まあ、多分僕らはほぼアノテーションパッケージ、アノテーションハブを使うと思います。 アノテーションハブの使い方自体は、アノテーションハブの ビ, ビネットを読んでいただければ、多分すぐ使えるようになります。でユーザーとして便利に使うだけならいいんですけど、まあ、ここはパッカソンなので、開発者として、アノテーションハブのスペースでなんかパッケージを開発、公開するってなった場合、結構その、僕は結構大変だったので、もうちょっと開発者寄りの話をしようと思います。 で開発者向けのビネットっていうのもアノテーションハブは用意しているんですけど、まあ、ここに書かれてない部分っていうのをいろいろコアチームと、えー、連絡して情報を仕入れているので、まあ、そこら辺も共有したいと思いますで、えーと。アノテーションハブの手順をガイドラインとして示そうと思います。えーと 大雑把な手順として、この6ステップぐらいかなとも思っていて、まあなんか順に話していきます。えっ、ー、と、まず、なんか登録するデータが必要なんで、まあなんか m y d a t a r d a t a みたいな感じで、その r のバイナリーとして、まあ手元にあると仮定します。で、r のバイナリーなんで、この中に何かしら r オブジェクトを保存するんですけど、 えっ、ー、と、アノテーションハブ的には多分どんなフォーマットでも許されると思いますえ。ここら辺はなんか昔のアノテーションパッケージだったら、アノテーションパッケージといったらもう SQLite で、なんかそれ SQLite から読み込むための DBI も自分で書いてみたいな感じだったんですけど、多分それはデータの読み込みの速さとかが多分関係しているのかなとも思うんですけど、 まあ、なんか昨今ではまあそのデータサイエンスとかビッグデータみたいな話ありますし、R でデータテーブルとかなんかでも十分読み込み早いですし、あとなんかそういうテーブル上で表現できないグラフデータみたいなものもあると思うんで、まあ、iGraph でも受け付けてますし、なんでまあ多分 R のど、えー、とオブジェクトは何でも登録できると多分思います。 あとデータサイズにも制限はないです。っていうのはまあ確認しています。さすがに1テラとかになってくるとダメだと思うんですけど、えっ、ー、と、多分まあ数ギガバイトぐらい許してくれるんじゃないかなっていう感じですね。で、えっ、ー、と、旧式のその SQLite と DBI と独自クラスをこう自分で作っていくみたいなのを アノテーションハーブの流れでこう使うのはできるんですけど、ちょっ と,、えー、とややこしいので後で話します。ちなみに、えー、データフォーマットがたくさんあって、えー、とここら辺のパッケージがそういう デ, データフォーマットでアノテーションハーブに登録したっていうのをリストにしたので、自分が、えー、と公開したいフォーマットは ここら辺のパッケージのコードを見れば参考になると思います。あと、アノテーションハブデータっていうパッケージがあって、これはなんかアノテーションハブに登録するために、えっ、ー、と、コアチームがなんか手作業でデータを整形したりとか、そのためのなんか支援関数みたいなのここに集めてるみたいで、えっ、ー、と、僕らはあんまり 参考にならない部分も多いかもしれないですけど、まあ、たまに使うときがありますで。次のステップとしては、えー、バイオコンダクターのコアチームに連絡して、えー、AWS S3 バケツへのアクセス方法を教えてもらう必要があります。えー、これはまず、えー、こういうなんか、んかハブズアットマークバイオコンダクターオーブとか、ィンテーナーとか、そういうところにメールをして、 今、手元にこういうデータがあって、アノテーションハブに公開したいっていうので、メタデータ .csv はまあこういう名前のパッケージに格納して公開する予定ですということを言えば、多分コアチームのローディとかケイラーが対応してくれるので、えーとまあ、返信が多分数日後には来て、アクセスするためのアクセスキーとシークレットアクセスキーが送られていきます。 で、この、えー、とキーを使ってデータをリモートサーバーに置きます。で、ここで AWS CLI が必要です。えー、要するに AWS コマンドですねで。Mac でも Linux でも Windows でもインストールできますで。AWS コマンドが動く前提ですけど、最初に設定が必要です。えっ、ー、と、 AWS Configure Profile Annotation Contributor って打つと、こういうふうになんか、あなたのアクセスキー ID は何ですかとか、シークレットアクセスキーは何ですかって聞かれるので、ここに先ほど渡された文字列を入力します。あと Dejon ネームとして、アジアパシフィックのスイ o r t h 1っていうのが東京なんで、あとはえアウトプットフォーマットはテキストとか、そういうのを入力すると、 え、ホーム以下の .aws directory 以下に config.credentials っていうファイルが生成されて、これができたら、えっと、リモートサーバーにアクセスできるようになります。で、以降、データを向こうに送るために aws コマンドを使います。ls で向こうの様子を確認することもできますし、えー、例えば、 手元で V01 ディレクトリーっていうのを作って、そこにマイ自分のデータをコピーして、AWS プロファイルアノテーションコントリ Contributor 3コピーバージョン01っていうのを書くと、手元のこのバージョン01ディレクトリーを向こうのクラウドに飛ばしてコピーしてくれます。で、えー、っと、えー、アップロードはできるんですけど、 えっ、ー、と、我々は削除権限は与えられていないのでな、間違えて変なファイルをアップロードしてしまった場合、えー、コアチームに連絡して削除してくださいとお願いしないといけないです。ここら辺がちょっとめんどくさいですね。で、データが、えー、向こうにアップロードできたら、まあ半分は終わったことになって、もう半分はカラパッケージを作らないといけないです。 最低限カラーパッケージで必要な構成というのがこういうもので、パッケージの中にディスクリプションファイルで説明を書いて、ネームスペースで他のパッケージとの依存関係を記述します。ビ i n e t s とか man というのがドキュメントに関するもので、で最も大事なファイルが inst="extdata="metadata.csv" で、ここにデータのメタデータを記述します。 あと、make.data.r とか make.metadata.r っていうあるスクリプトも保存することになっていて、これは何のためにあるかっていうと、まあ、データとかメタデータを作った時の、えー、とスクリプトをここに保存するようにってことを言っています。vnets とか man とかは、アノゼーションハブのドキュメントではオプション、オプショナルっていうふうに書かれているんですけど、 問い合わせしたときは、今は必須にしているってことを言ってたので、ちょっとドキュメントの方が古いので、えっと、更新するっていうことは言ってました。でさらに、自分が作ったデータにアクセス関数とかクラス定義みたいなのをしたい場合は、まあ、さらにここに r ールディレクトリーっていうのを切って、そこにコードを置くことになると思います。で、えっと、inst.nextdata.metadata.csv どうやって書くかっていうと、 えっと、もう、なんか、カラム名が決まってて、タイトル、ディスクリプション、バイオーバージョンみたいにこう決まった名前で CSV にしておく必要があります。タイトルで説明文で、あと、バイオコンダクターのどのバージョンからそのデータを公開してほしいか、あと、ゲノムに関するものだったら、ゲノムのバージョンをここに書いて、あと、取得したデータの形式っていうのをここに書きます。ソースタイプで。 であと、データ取得先の URL はソース URL。えー、あと、そのデータを、えー、取得した、あ、違う。えっ、ー、と、データ取得先の、えっ、ー、と、バージョンっていうのがソースバージョンで。えー、あと、生物種名はスピーシーズ。あと、NCBI のタクソノミー ID はタクソノミー ID で。あと、えー、データが1オリジンか。まあ、これ多分、これもゲノムの時。 に関係するんですけど、たぶん 0OD 人か 1OD 人かみたいな話だと思います。あとデータの提供先の名前、あと自分の名前とメイドアドレス、あとアールデータクラスっていうのがオブジェクトの形式で、ディスパッチクラスっていうのがまあ継承するクラス名で、リソースネームっていうのがファイル名で、タグズっていうのがクエリー関数で検索するときに多分見られるんであろう、まあ、タグですね。 こういう決まったカ ラ, でカラー名があって、その通りに作って、一回 CSV に保存しといて、で、メイクアノテーションハブメタデータっていう関数を、えー、実行します。えっ、ー、と、です。この CSV を指定すると、えっ、ー、と、この関数がなんかちゃんと えー、と決まったフォーマットになっているのかをチェックする機能があるみたいで、それで、まあ、なんか、えーと、うまく書かれているかっていうのをチェックします。えー、で、えーと、ここで、なんか、バージョン01っていうのを僕は書いてるんですけど、あと、なんなら、そのデータ、えーと、リモートサーバーに置くときも、ディレクトリでバージョン01って切ったんですけど、これは向こうが推奨していて、 えっと、メタデータ .csv って、えっと、同じファイル名で使い続けることもできちゃうんですけど、その場合、まあ、データが更新されるたびにその新しい内容に上書きしてしまうっていうことなので、えっと、向こうとしてはなんか中身が変わったらそのたびにバージョンをバンプして01、バージョン01、バージョン02っていうふうに。 えー、バージョンをつけてアーカイブ化しておくのを推奨しています。あとは、installscriptsmakemetadata.r、えー、がメタデータ の, その CSV を、えー、作るときの手順をここで保存しておくためのもので、makedata.r、えー、というのはデータを作る手順をここで、えー、示しています。 これはあくまでその後々の再現性のために保管しておく程度のものであって、えそのバイオ、えー、このパッケージのなんかビルド時になんかちゃんと書かれてるのか、チェックが入るみたいなことはないみたいです。はい。で、無事そのカラーパッケージができたら、えー、このような動作確認を行います、えー。R のコマンドインストールっていうの ビルド、チェック、バイオ c チェックみたいな、アズコマンドの中にまあいろんなサブコマンドがあるんですけど、これらが全部、えー、とエラーなく通るように、えー、します。特に大事なのがバイオ c チェックっていうもので、えー、次のページで説明しますけど、シングルパッケージビルダーっていうシステムにデッ、えー、チェックを受けるんですけど、 まあ、その時に、えー、ときに同じ内容のチェック項目がここに入っていますで。そういうちゃんと動くパッケージが作れたら、えー、GitHub にそのパッケージを、えー、プッシュしてでなんか リ,、えー、とリモートパッケージのインストール GitHub でア、えーあれでインストールできるかとかもチェックしておくといいと思います。 でこういうパッケージが GitHub に置かれたという前提で、えー、次は Bioconductor Contributions というところで、えー、と審査を受けます。この審査を受けると、えー、無事自分のパッケージが Bioconductor に登録されます。この issues のところの newissue と、えー、いうところをクリックすると、自分の、えー、とパッケージの審査、 のページを作ることができますこういうふうにこういろんなパッケージがまだ審査中みたいなので、まあ、たくさんまだ55個ありますね。で、えっ、ー、と、ここで、えー、とじ自分の作ったパッケージがバイオコンダクター側のサーバーでも動くかどうか、えー、シングルパッケージビルダー SPB っていうものが裏側で動いて、えー、テストされます。で、これで再 低減その動作確認は済むんですけど、それプラスなんかコードの書き方自体もここはチームによってレビューされます。えっ、ー、とまあ既存の似たようなパッケージと同じような書き方をしているかとか、まあ、変数名はこっちの方がいいんじゃないかとか、法文使うなとか、なんかそういうところをいろいろ細かく言われます。えっ、ー、と、 僕らの中では、えっ、ー、と、アノテーションハブ化されたパッケージとしては、えっ、ー、と、西田さんの AHPathBankDBs があるので、えー、もう審査を受けてアクセプトされているので、今はクローズドになってますけど、まあ、このページを見ると、まあ、どういうやりとりがあるのかを見ることができるので、参考になると思います。で、これでまあ無事パッケージはバイオコンダクターにアクセプトされたんですけど、えっ、ー、と、データを更新し続ける、えー 活動も求められていますバイオコンダクターは半年に1回バージョンアップするので、それに伴ってデータもなるべく最新のものであるのがま推奨されます。なので、次、例えば5月にバイオシ3 1 3が出るんですけど、その前の4月末ぐらいにはもう新しいデータを登録し終えておいて、3.13 ですぐ使えるようにしておく必要があります。手順としては、 まず手元のデータを更新して、新しくなったデータをまた AWS のリモートサーバーに置きます。で、メタデータ、カラーパッケージのメタデータ CSV、メイクデータ R、メイクメタデータ R を必要に応じて更新して、GitHub に、バイオコンダクターにプッシュして、 で、こういうのが終わったら更新した旨をコアチームに伝えます。で、まあ、リモートサーバー上のどこに新しいデータを置いたのかとか、それに該当するメタデータはどのファイルかっていったことを向こうに説明します。っていうのが、まあ、えっ、ー、と、全体の流れですね。はい。で、えっ、ー、と、これは僕の個人的な話なんですけど、僕はバイオコンダクターにすでに登録している メッシュ関係のパッケージとか、生成インタラクション関係のパッケージの、えー、とアノテーションハブ化について話します。えー、とメッシュ関係と生成インタラクション関係のパッケージがいっぱいあって、えー、メッシュ関係は、メッシュはもともと PubMed、えー、と文献のデータベースの、えー、と注釈情報なんですけど、これを遺伝子の アノテーション情報として、なんか二次利用するための、えー、とパッケージをたくさん作っていてで、71生物種分あって、メッシュ自体の階層構造みたいなのも、えー、とデータベース化しているので、えー、メッシュ関係のアノテーションパッケージっていう今74個あります。で、これも、えー、パッケージを、えーえー、半年に1回更新するための ワークフローっていうのも作っていて、まあ、これはレイクなんですけど、あと、各アノテーションパッケージの、えーとまあ、挙動を規定するそのクラスを定義するメッシュ DBI というパッケージも作っています。なので、ここの仕様変更を変えると、全部の仕様が変わるみたいな感じになっています。 でこういったデータを使って解析に活用する MeshR というパッケージもあります。で同じ構図で、えー、とシングルセールのデータで解析する s c テンソルのっというパッケージはデータ部分はエ d w a r ベースってというので生物種ごとに登録していてで DBI もあるし、えー、とデータを生成するためのワークフローというのも作っています。 でこういう感じでこう、たくさんえパッケージがあるんですけど、この134のパッケージを作って登録しようと し, したのが、えっ、ー、と、去年のバイオシー二 2.12 なんですけど、えーまあ、コアチームに拒否されまして、えーと、多すぎるというので、向こうとしては、これ以上増やしたくないんですよね。その、最初に言ったように、その、インストールがどんどん遅くなるから、 で、えっ、ー、と、とにかく、この部分、全部 SQLite なんだから、アノテーションハブに登録しろっていうことを言われました。で、えー、まあ、ここだけ見ると、まあ、まあ、やればいいだけの話なんですけど、ただ、それを、そのクラスを規定した話とか、データを作るときとかの話とか、下流でそれをどうやって使うのかとか、ここだけじゃなくて、なんか他のところにもいろいろ依存する話なので、 なんか、ここの、ここをどういうふうに作業するのかを、かっちり決めないと、えなんか、他とどういうふうに、こう、折り合いをつけていけばいいのかがよくわからないので、なんか、結構、コアチームとここはどうしたらいいんですかじゃあ、みたいな感じで、何回もやりとりをしていましたで。特に曖昧だったのが、メタデータ CSV の書き方ですね。で、僕は、えっ、ー、と、メッシュとかエディアルベース用のカラーパッケージとしては、 えー、AH メッシュ DBs とか AH エ d w a r ベース d b みたいなものを作る予定なんですけど、このインストエクストデータメタデータ CSV の、まあ、特にこの r データクラス、ディスパッチクラスをどう書けばいいのかっていうのが、えっ、ー、と、迷っていました。というのは、まあ、いろいろ考えられるんですよね。えー、その、例えばエドドベース、これまでのエドワードベースは、エドワードベース DB っていう独自の クラスを作っていて、えーとそのため、このクラスで動く専用の関数みたいなのをいっぱい作っていたんですけど、えーと、それをアノテーションハブと組み合わせて使うこともまあできるにはできて、あるデータクラスをメッシュ d b エド w a ドベース d b みたいな感じにして、ディスパッチクラスをメッシュ d b エド w a ドベース d b というふうに書くと、あ書いて、 で、かつ、その、アノテーションハブ側でもそういうクラスがあって、えっ、ー、と、それをなんかこう、向こうで取り込んでくれた場合は、えー、こういうコードが動くはずっていうので、まあ、なんかライブラリーアノテーションハブ、アノテーションハブ関数ではここでコネクション作って、クエリ関数で、エドワードベース DB 特にホモ・サピエンスに関係するデータっていうのを取ってきたら、この返ってきたオブジェクトが直ちに自分のオリジナルの、えー、オブジェクトになっているということも、まあ、原理的には可能で、そうするとこれ以降の、えー、実装というのを、ですか こ, れをこのエドアル・ベースを使って解析する、例えば s c テンソルみたいな。 パッケージの使い方はもうほぼ同じなんで、えー、とデータを取りに来るときにクエリ関数を使うっていうだけの話なんで、使、え、用、ー、変更あ使用変更というか、まあ、使い心地がほとんど変わらない感じになるので、えっ、ー、とまあ、ユーザー的には、えー、ほとんど違和感なく切り替えられるとは思うんですけど、これは、えっ、ー、と、ちょっと嫌がられましたね。っていうのは、 まあ、こういうエドワードベース DB とかメッシュ DB っていうのは僕が勝手に作ったクラスなんですけど、それをアノテーションハブ側も、えーとまあ、認知しないといけないみたいな感じがあって、い く, いくつかまあ例はあるんですけど、なんかアンサンブルの DB、えー、アンス DB っていうクラスは向こうがもうすでに把握していて、そういうのはもうクエリーから帰ってきたら直ちにそういうオブジェクトになってるんですけど、えっ、ー、と、それをなんか誰でも できるようにしているわけではないっていうのがあるので、ちょっと断念しました。で、二つ目のパターンとしては、これがコアチームが一番いいんじゃないかって言ってるやり方で、RData クラスを SQLite ファイルにして、ディスパッチクラスをファイルパスにします。そうすると、こういう使い方になるんですけど、えっ、ー、と、クエリで、えっ、ー、と、返ってきたこのファイルパスっていうのは、 まあ、ここにファイルパスって書かれているので、えっと S、ダウンロードしてきた SQLite がどのディレクトリに保存されているのかっていうのを示している、ただの文字列になります。で、この文字列を、えっと、エルアルベス DBI っていう、まあ、自分が作った DBI にの関数にかますしてえ、自分のオディジナルのオブジェクトにするみたいな、まあ、こういうなんか 一行かまさないといけないんですけど、これがいいんじゃないかということを言ってました。で西田さんの a h パスバンク d b s は第3のパターンで、a d d d a t クラスを TibD にして、ディスパッチクラスを Adda にしました。この場合、今度はクエリから返ってくるオブジェクトっていうのは直ちに TibD になっているので、 えっ、ー、と、タイディバースのフレームワークが使えます。すつまり、えっ、ー、と、クエリから返ってきたものを即パイプ渡しして、関数に、関数をこう渡してでな何か代入するみたいなところを、ま、すべて、こう、シェルゲーっぽく書けるっていうのがあって、まあ、多分、今風なんですよね。で、えっ、ー、と、かっこいいんですけど、 ただ、えーと、僕は今までその、こういうエドワードベースとかメッシュ DB とか、そういう独自、えー、オブジェクトとそれに対応する関数みたいなのを作ってきたので、いきなり TibD になっちゃうと、なんか全部書き換えないといけないっていうのがあって、えー、ちょっと仕様変更がえー、凄まじいことになるので、えーと、ちょっと僕は断念しました。はい。 っていうので、まあ、今後結構作業する必要があって、データ作るところとか DBI とか DB 図はあ、カラーパッケージ作ったりとか、これまでのアノテーションパッケージは全部配信にして、中の SQLite 部分だけ取り出すとか、いうのが必要なんですけど、まあ、下流の解析パッケージはまあデータを取っていく部分が変わるだけなので、まあ、ドキュメントを修正するぐらいかなという状況です。 まとめますと、アノテーションハブ化による、えー、メリットとしては、えー、みんながアノテーションハブ化することで、バイオコンダクターパッケージのインストール時間が全体的に早くなります。えー、ファイルキャッシュとかスナップショットとか、なんかこれまでの単体の、えー、1データが1パッケージの中に入っているような、えー、パッケージにはない機能というのがあって、ここは便利かなと思います。 あと、ファイルサイズの制限もないので、えっ、ー、と、結構大きめなデータも登録を許してくれるんじゃないかなと思います。で、実質今後はもうアノテーションハブ化してないデータはバイオコンダクターは受け付けないんじゃないかなっていう気がしていて、なんかほぼ必須な雰囲気を感じています。えっ、ー、と、まあ、どんどん減らしたいぐらいらしいので、新たに入ってくるデータもなんか最初から多分アノテーションハブ化したいだろうなっていうのを予想しています。 であと、いまいちだったところとしては、アノテーションハブは結構、実はアナログなところがあって、えっ、ー、と、アノテーションハブ側でメタデータをまとめる必要があるんですけど、えー、僕らが個々ここに作ったカラーパッケージの中のメタデータ CSV を、最終的にこうハブ側が全部まとめてで、クエリ関数が全部を一覧できるようにしているんですけど、 その部分をなんか、僕は長い間なんか、なんか、ボットっぽくこう、そういうなんか、metadata.csv っていう名前のファイルが、なんか、GitHub に置かれたら、それがトリガーになって、こう、自動的に取りに行って、なんか、自動的にマージされるのかと思ったんですけど、実はここ全部手 作, 手作業らしいです。で、えっと、なので、実はインストエクストデータ以下のメタデータ、 .csv ってじ、実は名前何でもいいみたいで、規則性がなくていいみたいです。僕はなんかそこら辺の書き方でなんか正規表現とかでこう、なんか毎回自動的に取りに行ってるのかと思ってたんですけど、そうではないらしくて、えっ、ー、と、毎回そのデータを、えっ、ー、と、サーバーに置いて、メタデータ CSV 更新したら、 どのデータとどのメタデータを見てくださいっていうのをコアチームに伝えるっていうことをやらないといけないみたいです。で、なんかこういうやりとりも、えー、と半年に1回は絶対やる必要があって、それはアノテーションハブをしハブ化しようとしまいと、そういう活動はしないといけないです。あと、いまいちな点としては、アノテーションハブに ID がついていて、AH ナンバーみたいなのがあるんですけど、 この ID はバイオコンダクターのバージョンを全くたと1位ではないです。理由としては、えっと、メタデータ CSV をファイル名を変えずにバージョンが上がっても使い続けて上書きしている人がいるので、そうすると同じメタデータ CSV だったとしても中身が変わっているかもしれないですよね。でそ中身が変わっているかもしれないのに ID が同じものであるのはまあ良くないということで、 バイオコンダクターのバージョンが上がると、一回 ID 全部リセットされるみたいです。なので、えっと、この ID をなんか見といてとか、この ID を使って解析しましたみたいなことを言っても、それがバイオコンダクターのバージョンのどれの話かまで言っとかないと特定ができません。これはなんかゲノムのバージョンが変わったら座標情報が意味なくなるのと同じぐらい、なんか結構大事ですね。 あとは、えーと、データとかメタデータの作成手順を、えー、1個のルスクリプトで表現するのはちょっと無理じゃないかっていうのもあって、えっ、ー、と、make data.r で表現しきれないぐらい大規模になったら、えー、どう書くんだろうなっていうのがわかんないんですけど、まあ、僕の場合は、えっ、ー、と、スネークメイクで何百パッケージとか作ってて、多分計算も2、3週間はかかるので、 とてもじゃないけど、一個のアドスクリプトで表現することはできないんですけど、まあ、しょうがないので、なんかこのリンク先を見といてくださいみたいな感じで GitHub の URL を書くぐらいかなっていうふうに思っています。あとは、独自に作ったクラスをアノテーションハブ側で使ってもらうのもハードルは高そうだったんで断念したっていうのがあって、そこら辺もちょっと簡単にできたらいいけどなとは思うんですけど、あとは AWS コマンドの リムーブが禁止されているっていうのもちょっと面倒くさいかなっていうのがあって、まあそこら辺のですかね、ちょっといまいちかなっていうところなんですけど、まあ、ただまあもうデータを登録するってなった場合もこの話は多分必須なので、今後はまあコミュニティ内でもアノテーションハブ化を強化していけたらいいなと思います。 西田さんはすでに H パスバンク DBs 作ってますし、今後は WikiPathways 作るみたいなので、あと久米さんは画像情報でバイオイメージっていうのを作ってますし、で僕はメッシュとエドワドベースを登録する予定で、あとメッシュのデータ整形の過程で PubMed のデータも取ってくるんですけど、まあ、ついでにその PubMed もアノテーションハブに登録しておけば、 なんかテキストマイニングの研究とかでも使えるんじゃないかなと思っているので、ここら辺もね、昔は断念してたんですけど、なんか10ギガバイトぐらいあった気がするんで、ちょっとアノテーションパッケージにするにしてはでかすぎるなと思ってたんですけど、でもなんか、えっ、ー、と、アノテーションハブだったら多分いける気がするので、まあ、ここもちょっとトライしてみようかなと思います。でコミュニティ全体でこのくらい作ったら結構様になってくると思うので、 上吉アジアの2021で発表のネタにしたり、またなんかワークショップにしたいとかしてもいいんじゃないかなと思っています。はい、あ以上ですあなんか質問。ありがとうございました。あの、自分は質問じゃなくて、こうかもしれないと思ったこと一つあって、えっ、ー、と、うん アノテーションハブパッケージを作るための手順みたいな1、2、3、4、5って、つ崎さんが紹介してくれてたところがあったと思うんですけど、うん、あそのあたりですね、これ、つ崎さんの説明にめちゃくちゃ、あのあ6までありましたね、あの従ってやるとあの、4の段階でメイクデータ R とかを考えるみたいな感じになるかもしれないんで、もし、 やろうとされた方は4はもうちょっと最初の段階である程度見渡すくらいのことはしといた方がいいかもしれないです。ああ、そうですね。まあ実質1から4ぐらいはパラレルみたいな感じです。ですなるほど、そうです。時系列的にはまあ、はい、どうせそういう行動を書くことになるので、1, 1の段階で4はやっ ほぼやってるよような感じですよね、はい、の今、見渡すという表現をお使いになられたんですけど、そのメタデータの構造を理解しながら 1,、はい、1、2、3も同時にやるという感じというイメージですかメタデータのカラーファイル の, あの項目を意識しながらという作業が必要 お い, たほうがいいいいたがとは思いますけどねその最終的にどういう情報にして渡すかっていうところなんで。なるほど。そ, そういう意味合いで今あの、西田さんはおっしゃられたという感じですかいえ、ちょっとそれとは違って、もっと単純で、<笑>はいはいはい、1、2、3を、その4を期待せずにやってしまって、データを作った後に、 4みたいなことが求められるのってなっちゃって、困るみたいな状況は避けたほうがいいんじゃないかなと思ったので、4をざっくり見たほうがいいんじゃないかなと思ったって言っただけみたいな感じ で, ですね。あとになって、そのメイクデータの作り方、メモってないとか、ああ、<笑>ういう単純 な, なるほど、はい、そんなことはないと思うんですけど、おそらくなるほど、なるほ ど, な, るほどなるほど、なるほど。 それよりは確かに、つ崎さんみたいなことを、つ崎さんが言ってたようなことを意識した方がいいとは思います、ね、そのために見た方がいいと思います。難しいですね。なんか、時系列的に考えると、結構、1と4が依存関係にあったりとかです、なんか、データを置いてる段階で、メタデータも把握してないといけない。 かどうかとか、なんか。うん、まあちょっと難しいですね。なんか、そこ、うん、時系列まで考えると、ちょっとまとめるのがもうちょっと難しいかなって感じが。なるほど、なるほど、はい。いや、でも、よく分かりました。うん。ほの方も何か質問あれば、ぜひ。 あの、ですあのなんか最後の方に言われてた、そのメタデータの作り方なんですけど、はい。やっぱその R スクリプトで作るっていうのは、やっぱなんか、そもそも、なんか、自分も作ってて、そもそもこれ限界あるよなと思って、そうですね。なんか、そもそもなんか、テキスト、例えばなんか、Excel とかで作ってて、それをまた R スクリプトに直して、なんか、 データテーブル作って CSV で履くっ て, っていう、例えばそういう作業だったら、なんかそ何やってんだろうみたいな、こう。まあ、まあ、手作業はスクリプトができないですけど、例えば加工済みのデータを、まあ、なんかドックボックスとかに置いといて、はいはい、それを なんか、あれでインストールして使うみたいなのをスクリプトに書くぐらいはできるかなって感じですかね。ああ。それもともとその、なんか用意しててっていう感じになるんですかね。まあ、なんか、すべてをあるスクリプトで表現することはできないと思いますけど、ね、そうですよ ね, ね。Python とか j u l i a とか使い出したらどうなんだろうとかありますし。<笑> そうですね。なんか例えばなんかディスクリプションすごく長くて、はい。なんかそれを R スクリプトに貼り付けてると、なんかえらい情緒になって、はい。すると、うん。なんか普通に、でもな い, ないとダメなんですよね、何かしらのその R スクリプト安全にない。 っていうのは多分ちょっと怒られるかもしれないですねで。確かにこれが難しいっていうのは分かるんですけど、まあなん、なんかいい感じに書くしかないんですよね。その参考になるのは、<笑>はい、あの、AH,、はい、アンスデビーズっていうのは参考になるかもしれなくて、あれはもうコメントしか書かれてなかったと思いますね。メインクデータある。はい あれはその、マイエスケールのセットアップだの、なんだのみたいなのがすごい、パールのセットアップがどうとかっていうのを書かれてて、うん、まあ、再現できないと思うんですけど、普通の人は、うん。でも一応こうやったらいいっていうのは書いてあるから、うん、そういうのが書いてあったら向こうも許してくれると思うんですけど、うん、全く何も無視っていうのは、さすがにちょっと怒られるかなと思いますね。うんうん なんか例えば、なんか、ジストとかに CSV ファイル置いとって、なんか R スクリプトからそれ読みに行って、メタデータでアウトプットするとか<笑><笑>、うん。なんか、それとなんか、あまりか結局やってるこ と, と一緒なんで、なんか、うん。最後。あたりはちょっと。 レビューを受けつつ、話し合いになるなっ<笑>な感じでところを自分で考えるみたいな感じになるかなと思いますなちょっと怒られるかどうか、試しに僕はやってみるんで、報<笑>道<笑><笑>全く書かないで、僕の、はい、なんか説明文だけ書いて出してみようかなと思って。思、はい、あーっ無理ですね。<笑> はいまあ、ちょっとやってみようかなり勉強になりましたありがとうござい ま, す勉強なりました